今井絵理子さん。 自由民主党の今井理子です。えー、質問をする機会をあいただきありがとうございます。えー、本日はあの15分というあの短なわずかなあの時間の中での質問ですが、まあ、言いたいことは山ほどあるんですけれども、えー、今日はあの2つ、えー、お聞きしたいと思います。まず一つはあの基地問題、そして二つ目は、えー、子どもの貧困の問題について取り上げさせていただきます。まずはあの沖縄にはさまざまな問題がありますが、まあ、その一つに、まあ、基地問題 ということがあります。えー、まあ沖縄の基地問題を考えるときに私はこう在日中流米軍基地の問題とまたこう今、辺野古のこう移設の問題というのはこうちょっと分けて考えていくべきだという考えのもとに立っておりますまず、この在日中流米軍基地問題における沖縄の負担がですね、いかに大きいのかを表す数字がいろいろあります。 例えば 70.28% というこの数字、まあ、これはあの日本国内にある米軍基地の面積、えー、まあそのうち沖縄県にある米軍基地の面積 の, この割合なんです、まあ、まさに日本が負担する米軍基地の7割を沖縄が負担しているという、まあ、実感できる数字であることでしょう、そしてもう一つ、8.11% という数字があります。 えこれは沖縄県のこれ県土のうち米軍基地が占める面積の割合ですこれ一見すると、まあ、8% かと思われるんですけれどもあまり大きくない数字に見えますが実は本土のうち米軍基地が占める面積の割合は 0.02% であるということを考えれば沖縄県民は本土の国民と まあ、比べ、まあ、実に400倍の基地負担を日常的に体感しているということを示すこれは数字だと言えますでこれらの数字を示す理由としてはあの政府やまたあの国民の皆さんにはそれだけ沖縄の人たちが大きな負担をしているということを分かっていただきたいなと思っておりますそしてそれを一言ではなく自分のことのように考えていただきたい でここで確認ですが、沖縄の負担軽減のために、政府は、えー、これまでさまざまな取り組みをされてきたと思います。現状について、えー、防衛省の見解を伺いたいと思います防衛省中村地方協力局長。お答え申し上げます。戦後70年以上もも経た今もなお委員御指摘のとおり 沖縄には大変大きな基地負担を負っていただいており、その軽減を図っていくことは大変大きな政府の責任であると考えているところでございます。このため政府といたしましては、沖縄の基地負担軽減のため、できることはすべて行う、目に見える形で実現するという強い気持ちで取り組んできているところでございます。これまでも、普天間所属ののの空中給油機前期の岩国飛行場への移 北部訓練場の下半約4000ヘクタールの返還と引き渡し、オスプレの沖縄県外への移転訓練、こういった基地負担軽減策を進めてきているところでございます、また平成25年4月に発表いたしました沖縄統合計画によりますと、カデナ以南の米軍施設区域の約7割、約1048ヘクタールを超える都市の返還を進めているところでございます。 この計画のうち速やかに返還されることとされました施設区域については、えー、概ね計画通りに進んでおり1、えー、つ残っておりますキャンプづけらの一部約11ヘクタールにつきましても今年度の返還に向けて取り組んでいるところでございますまた普天間飛行場の一部および牧港補給地区の一部について前倒し返還なども実現をしているところでございます、えー、さらに 住宅や学校に囲まれ、市街地の真ん中にございます普天間飛行場の固定化は絶対に避けなければなりません。政府としては、早くに辺野古への移設と普天間飛行場の返還を実現したいと考えているところでございます。防衛省といたしましては、今後とも一つ一つ着実に結果を出すことによりまして、沖縄の負担軽減に全力を尽くしてまいりたいと考えております今井さんありがとうございます。 まあ、今あ、ご説明がありましたようにまあ基地のまあこう縮小というのはまああの少しずつまあ進んでいると思いますがまあ引き続き、ですね、政府においてはこう情熱を持って本当にあの縮小していくんだと。 いうその決意のもとを、あのやっていただきたい。あの三十一のこう米軍専用施設のうちですね。沖縄本島、まあ中南部のこう人口密集地には、普天間飛行場など。十六のですね。米軍専用基地が。 あるんです。えー、中でもこう普天間基地というのは、まあ、世界一危険なあ基地とも言われておりますので、まあ、一刻も早くこの危険をですね除去することが求められていますこう沖縄県民にですね、見える形でこうビジョンをこう示していただきたいと思っていますえ実はあの私あの辺野古 の, あの方々と、えー、お話をしてきましたもちろん反対の方もいます、えー、ですがあ まあ、条件付き容認という方も中にはいらっしゃいます、さまざ、あ、まな声を聞いて、まあ、丁寧に説明をしていく、対話を重ねていく、まあ政府答弁では、ですねまあ丁寧にとい う, こう言葉っていうのはよくあの耳にしますが、まあ、丁寧とはやはり県民のに会ああって、目を見て、膝を付き合わせて。 そして対話を重ねていくで事実をですね、こう誠実に説明することだと私は思っております引き続きですね、政府におかれましては沖縄の負担軽減に向けて情熱を持って、えー、速やかに取り組んでいただきたいなと思っております、えー、次にですねちょっと子どもの貧困について お伺いいしたいんですけれども、えー、まあ沖縄にはですね、まあ、基地問題以外にもさまざ、あ、まな課題がある中の一つで子ども の, の貧困というものがあります、えー、先日、ですね沖縄県が実施した第10回県民意識調査の結果が公表されましたあの先生方にはあの配布をさせていただいておりますが。 えー、今回は、まあ、県が重点的に取り組むべき施策は何かという問いに対する回答の選択肢の中に初めて、えー、加えられたあ項目がありました、えー、それは、えー、子どもの貧困対策の推進です、その結果ですね、まあ、これまでもこういった調査はされてきたんですけれども、まあ、一番多かったのが米軍基地問題の解決の促進。 でしたが、今回は、ですね、この子どもの貧困対策の推進が基地問題の解決よりもですね、はるかに上回る回答となりました、あのそれほど沖縄県民にとってはあの深刻だということなんです、この子どもの貧困といったときにです、ね、何をもって貧困なのかという議論はまあありますが、 私が実際に沖縄で視察をしたところ、ですねやはり現場の声を聞く中で、貧困の要因として、ですね厳しい経済雇用の情勢であるとか、離婚率の高さであるとか、シングル家庭など、さまざまな意見を聞きました。特にですね子供を まあ、サポートする、まあ、居場所作りとかさまざまな事業がありますがサポートしている団体や関係者へのこのサポート体制団体をやっぱりどんどんどんどん、まあ、どうやっていいか分からないっていう団体もありますのでそういったそのサポート体制を作ってほしいという意見もございました。政府は 今年度の沖縄振興予算では、沖縄子どもの貧困緊急対策事業として13億の、13億円の予算を計上をされております。支援員の配置や居場所づくりを集中的に実施することが掲げられてますが、そこでですね、 沖縄の子どもの貧困に関する取り組みで、まあ、政府の、まあ、過去のご実績とですね、今年度の取り組みについてご見解を伺いたいと思います。内閣府北村沖縄振興局長、お答えいたします。えー、沖縄における子どもの貧困の実態はあ、全国に比べ特に深刻な状況にありますことから、内閣府では平成28年度から 沖縄子どもの貧困緊急対策事業として子どもの貧困の現状を把握し支援につなげる子どもの貧困対策支援員の配置や子どもが安心して過ごせる子どもの居場所の運営支援などに取り組んでまいりました本事業の実績としては公表されている数値で申し上げれば、えー、子どもの貧困対策支援員について平成二十九年度は前年度と比べ九名増の百十四名が配置され支援を受けた子どもやその保護者の人数は 前年度に比べ約 1.6 倍の約4900人となっておりますまた子どもの居場所について平成29年度は前年度と比べ9か所増の131か所となり子どもの利用は前年度に比べ約 1.7 倍の延べ約29万人となっており一つの居場所における1日の平均利用者数は14人となっておりますこうした大幅な増加は平成28年度からスタートした本事業が 平成二十九年度において地域の中で定着してきたことの表れだと考えております。今年度、令和元年度は、これまでの事業の実現実、実施や、現地での関係者との意見交換等を通じて把握された課題を踏まえ、引きこもりや不登校などの手厚い支援が必要な子どもへの支援の強化や、離島、僻地における取り組みの支援、それから今、委員が御指摘になりました あの個々 の, あの居場所の取り組みをサポートするような、横の連絡体制の強化といったような、さまざまな新たな取り組みにも着手したところでありまして、沖縄の子どもの貧困対策をさらに進めてまいりたいと存じます。今井さん ありがとうございますやはりこう内閣府のまあこの13億という予算で本当に助かっているとあの極めてあの効果が本当に高いのでやはりこう継続、拡充っていうのをお願いしたいという声でまた、居場所は本当に大切だとなのでこうずっとやっぱ継続してもらいたいしかし、ですねやはりあのまあ今のままでは不安も残るこの予算が本当に今後続くのかどうなのか。 という不安の声もありますでも貧困の問題というのはやっぱり長期的にですね取り組むべきあの問題でもありまたはあの県民の意識調査でもですねとても関心が高い、えー、調査で あ, あったということがありますのでぜひですねあのこれはですね予算措置を減額することなくですねまた継続をしていただきたいという、えー、思いがあります。最後にですね大臣の この子どもの貧困え対策に関してこう、決意というか、ご意見というか、伺いたいたなと思っております。宮越内閣府特命担当大臣。今ほど、沖縄振興局長から申し上げましたが、これまでの3年間で県内市町村における取り組みが定着をし、一定の成果を上げているものと考えておりますが。 事業の実施等を通じ、従来の取り組みでは、対応が難しい新たな課題が把握されたことから、今年度は手厚い支援が必要な子どもへの支援の強化など、新たな取り組みにも着手することとしております。あの私も就任以来、沖縄県における子どもの居場所、具体的には食事支援、さらには学習支援、その現場を見てまいりました。 そこで支援に取り組んでおいでになる方々のお話もしっかりとお聞きをし深刻な状況を目の当たりにしてまいりましたでさらには若年妊産婦の方々をサポートしておいでになるところも行ってまいりました大変この深刻な状況であると思っております私自身例えば宮古島市のある学習支 援, 支援教室に行ってまい 行った時にですね、8歳の女のお子さんと、まあ、孫娘と同じ年でありますので一度にいっぺんに仲良しになりましてで東京に戻りましてからお手紙を出しましたその後しばらくして返事が届きましてその返事の中には私には夢がありますとそれは看護師さんになることですと しっかりこの後頑張りますと、こういうふうに書いてありました。やはり、そういう子供さん、継続的にしっかりと支援をしていくということが大事ではないかと思っております。えー、子供の貧困対策につきましては、息の長い取り組みが必要でありまして、引き続き沖縄県や 市町村のほか、経済界や教育界など、さまざまな立場の皆様と連携して、引き続きしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。今井さん ありがとうございました。沖縄の子どもたちがこう経済的な理由でこう夢をですね奪うようなことではなく、夢をこう持ち続けて叶えられるようなそういった環境づくりというのをですねぜひあの宮越大臣のこの強いリーダーシップのもとで、えー、取り組んでいただきたいと思っております。まあ、本日、えー、沖縄の子どもの貧困問題、基地の問題を取り上げさせていただきましたが、あのまあこの問題 子供の貧困も含め基地問題も含めですねこれは沖縄県だけにとどまらずやっぱ全国皆さんで考えるべき問題だと思っておりますので今後も引き続き、えー、私も取り組ませていただきたいなと思っております。これで質問を終わりりまますありがとうございました